はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、僕はですね、えー、明日からまた京都に同日月と行ってですね、また勉強していきたいと思っております。まあ今回ですね、あの、まあ僕毎月第4週ですね、えー、もう京都に行ってるんですけども、それはですね、あの、セミナーですね。 えー、のまあスタッフまあ講師としてえ参加させていただくのでまあ僕が少しこう教える側にえなるのでまあしっかりですね僕が今まで学んできたことですねえっていうのをしっかりえお伝えしていければなと思っておりますで自分がですねこう今まで学んできたことをまあ今これから学ぶ人たちに対して教えるっていうのを自分の勉強になるのでえまた自分が成長できるかなと。 で成長した自分をですね、えー、患者さんに見ていただいてでしっかりですねこれからも、えー、治していけるどんどん患者さんを治していけるようにですね僕の治療に、えー、僕にですねついてきていただけるように、えー、これからも人としても成長していきたいと思っておりますはいでは今日もやっていきたいと思います座骨神経痛ですねやっぱり座骨神経痛の患者さんがすごく多いんですけどもあまあこれも原因がわからないとまあ腰痛もそうですし座骨神経痛もそうなんですけども、えー、結局は なぜ痛みが起こっているのかなぜしびれが起こっているのかわからないので、まあ、あ皆さんこう困ってるんですよねしっかりその原因さえ突き止めることができればそこをただただアプローチするだけなのですごく簡単な話なんですけどもまずその最初の原因がわからない、えー、っていうところでどうしても、まあ、電気マッサージとかあとりあえず治療をするとなのでゴールがわからないんですよねその患者さんとか痛みがあるあなたは。 あこれぐらいでこうすれば治るんだよっていうことがわからないので結局続かないですしえいつになったら治るんだろうっていう不安が絶対出てくるんですよねえ基本的にはですねしっかりその原因究明してあげてこれぐらいで治りますっていうのはまあ決まってるわけですよ決まってるんですよねなのでえそこをしっかり伝えてあげて原因ですね原因はしっかり見つけてその原因菌をこれぐらい えー、しっかり治療していけばいつまでに治りますよっていうことをあお伝えしないとゴールがわからないので患者さんも不安になりますなのでまず原因究明ですね、えー、そこをしっかりしてもらってい つ, までいついつまでに治ると、えー、どれぐらいすればいいかとあっていうところをお伝えしていって、まあ、患者さん不安を取り除いてあげるっていうのも僕たちの仕事だと思うので、えー、そこもですね一緒にやっていきたいなと僕はしっかり思っております。 またです、ね、まあ、これぐらいでこうどうしていけば例えばこう原因が見つかって治療していってどれぐらいで痛みが減っていくのかどいつまで何をすればいいのかというのもお伝えしようと思うのでえ次回の動画もご覧いただければと思いますまだ終わりじゃないですよまだ終わりじゃないの で, でまた神経痛の症状 で, です、ね、あの関連している筋肉はこの大腿二頭筋という筋肉になるんですねこの坐骨神経というのはまあ腰部ですね腰部からお尻通って太もも通って肩い部足先まで えー、通ってるものになりますこの雑骨神経っていうのは体の中で最も大きい神経になるんですけども、えー、ここのですねちょっとわかりにくいかもしれないんですけどもこの黄色ですねこのあ青かこの青で光ってる部分この光がですね申し訳ないんですけどもこの青に光ってる部分が雑骨神経ですねでいつもですねこの伝部の部分ですねこの伝部の部分でこう圧迫して し、え、び、ー、れが起こっているケースがよくありますよというふうにお伝えしてるんですけどもこのですね大体二頭筋っていう筋肉がですねえー、っとこの部分ですね今この青に光っている部分ですねこの青に光っている部分で、えー、反対側の黄色の部分が神経なんですけども、えー、この大体二頭筋の上をですねこの雑骨神経っていうのが走ってるわけなんですねなので基本的にこうみんな足がしびれて えー、とか腰が痛いとか足全部がえ痛みがあるっていう場合に腰の真ん中ですね腰の真ん中から圧迫してえー痛みが起こってる風っていうふうに思ってるんですけどもえ結局そうなってくると手術がありえないわけなんですよ結局腰の真ん中だけで圧迫してるのであれば結局そこを取り除くのってえ手術になるわけですよねでも基本的にこういった治療ですねえ保存療法で改善していくっていうのは あ腰っていうもの自体ですね坐骨神経が走ってるのはこの腰の部分なんですけども圧迫している部分はその腰のど真ん中の部分じゃなくてお尻の部分であったりこの太ももの大腿二頭筋っていう筋肉から来ている。 といいうう可能性があるということですでこの大腿二頭筋という筋肉がさっきも言った座骨神経っていうのがまあ思いっきりこう一緒に走行してるわけなんですよ。この大腿二頭筋っていうのは硬くなることによってあ痛みしびれが起こる。でここで圧迫しても腰の痛みが起こるっていうのがあるんです、ね。これはなぜかっていうと筋膜のつながりっていうのがあるんですね。えー、ここの大腿二頭筋っていう青の部分とこの前部の部分っていうのがこここの座骨この部分で連結しています。なので この大腿二頭筋がこう固くなる神経圧迫することによってこのお尻の部分も固くなって腰の部分まで波及してくるっていうことがあるんですねなので1個この固い部の下の方ですねえ大腿部え太ももとか固くなるだけでお尻も腰も来るとでここから圧迫することによってしびれも起こると、えー、っていうケースがめちゃくちゃ多いのでこの大腿二頭筋 の, ですねあのケア方法っていうのがすごく簡単なので自宅でもやっていただければなと思っておりますで場所としてはですね ですね、座骨、まあ、座る骨って書くんですけどもから走って、えー、肥骨ですねまあ骨骨くんがいるんですけどもこの座骨の部分ですねこの、まあ、おしろ後ろ後面ですねこのお尻の部分からあこう走っていって足の外側ですね。 こ, こ, からですね、こういう感じで、まあ、外側にこう走っています。で、蛇骨神経というのも一緒にこう走行しています。なので、この辺で圧迫、硬くなる、この太ももの筋肉裏、裏面ですね、硬くなることによって痛みが起こると。で、この大体二頭筋という筋肉はどういう筋肉なのかっていうとですね、膝を曲げるときにここが収縮して使っている、作用するということですね、使われている。 えー、もしくはですね、この膝を曲げるもしくはこの股関節ですね、股関節を後ろに持っていく場合ですね、っていうのにもこの代替二頭筋っていう筋肉が使われています。なので、えー、っと膝をですね、こう屈曲するときですね、こうするときにここ使って股関節をこうするときですね、この動作、この動作でこの代替二頭筋っていう筋肉が使われています。なので歩行時ですね。 歩行時にも必ず使われている筋肉ですし、まあ、走ったりとかですね。えー、僕たちがまあ生活する中で、大体日頭筋というのは大きい筋肉なので、えー、頻繁に使う筋肉になります。そこが硬くなることによって、座骨神経痛の症状が起こるというケースがめちゃくちゃ多いので、ケア方法をぜひ実践していただければと思います。はい、ちょっとお待ちください。はい、で、えー、いつもですね、使っているこのテニスボールですね。テニスボールを使って、 ケアをやっていただきたいんですけどもすごく簡単なんですがこの座骨神経を、まあ、大体ですねこの太ももの見えるかな後ろ側ここの後面の部分を、まあえー、緩めていくんですけども<笑>見にくいですねすいませんこの後ろ側を見に当てていくんですけども 特にですね、このお尻 の, です、ね、この座骨っていう、このお尻の骨ですね、えー、座るときに一番こう当たる部分ですね、ここの。お尻と、お尻と足の境目にコリコリしたですね、骨に触れると思います。骨。ちょうどお尻のちょうどど真ん中ぐらいですね。ここが座骨っていうものになるんですね。まず骨を、骨を探してもらってですね、この座骨っていうところの、まあ、真下ですね、真下の部分。 ここにまた骨っぽいところがあってその下にコリコリした繊維、ね、ですね筋に触れると思いますここがですねこの大腿二頭筋の皮脂、まあ、部ですね一番始まる部分になるので、えー、ここで圧迫して痛みが起こるそうするとですねこ こ, ここの部分にですねこのテニスボールをこういう感じで座って当ててあげるんですねこういう感じで座って当ててあげますであとはですねこっちに、えー、っと当てた方に 体重を少しこういう感じででこのままですね、まあ、30秒ぐらいじーっとしてるだけで OK なんですけどもあまりですねこう倒しすぎると結構きついので軽くですね体を少し横に倒すだけで結構ですこういう感じでこういう感じで倒してあげるだけで結構ですなのでこれ足をですねこう伸ばしてしまうとあまり意味がないので 膝がですね、こう曲がってる方がいいです。膝が曲がってる方がいいので、ただただ座ってるだけで結構です。でこのままですね、しっかり深呼吸を行っていただいて、30秒から1分間。えー、一つコツとしてはですね、足首ですね。足首をちょっとこう下気味ですね、えー。下にしてあげるといいです。上よりも下にしておいてもらった方がいいですね。こういう感じで。まあ、本当はですね、足をこうやったりとかあるんですけども、一番簡単な方法はもう本当に座ってて、場所ですね。この場所をしっかり捉えて座って、 体重を少しこちらにかけていただくでバランスが崩れやすいって方はですね手を横に添えてもらってこう倒していくとで下が硬すぎるとやはりきついと思うので少し柔らかめの方がいいと思いますはい、すいません少し長くなりましたけども本日は動画をご覧いただき本当にありがとうございましたまたチャンネル登録してみてくださいはい、失礼します